よし、まずは。 Okay. i o n to sweat the c h n I'm going to w e a t e a m p a e I'm g n to sweat t e c h a m p e <inaudible> I'm g o to s a t e c m e <inaudible> i o n to sweat the c h a m p a e i o n t sweat the c h a m p a e o、oh. i、oh. n g to、oh. sweat the h a m p a g o i n g to s w a t h e h m I'm going sweat the c a m p g e I'm going to w e a t the c h a n e to s e t h e c h a e i t a t e a p I'm to s e a t the e To a、okay. oh, yeah. oh, yeah. yeah. yeah. yeah. s e a g o u t the e t h o r e i o n t e out of h e o o m i t t out the room. e t h I'm g e t t h e room. I'm i n g o u t the room. I'm going e t e r o o n g to get out o I'm going m I'm i n g t t t h e r o o to g e o m I'm going to get out h e room. o i n g to get h e m I'm going t e i n t h e room. i i to t h e r i n g to h e n t h e r o o e t t the t e t h e I'm u e トトラストバトルヨッシーさん vs ヒロケさんいいいやー最高だっっ、ね、ったね<笑><笑>見見応応えっていうの…えうてて言のる<笑>でもあの違う種類の見応え。<笑>ああそううん、あのななて言うんかな やばさとかっていうよりも、なんか憧れを感じるような見応えかな。あれ、何なんだろうね。違う種類の引き込み方やなっていう。なんか、ほんまに、二人とも、フリースタイルフットボールが上手いなって感じ。フリースタイルフットボールが上手いっていうか、マジでフリースタイルフットボールのある人生を生きてるんやなって感じが、なんかムーブから感じる。 ライイフスタイル感できるしかもお互いが結構お互いのことを理解してて、ヒロ系とかはもうね、実は2ターン目の半分くらいまでずっとヨッシーのムーブやってて、<笑><笑><笑>ずっとあの、アンサーとかじゃないよあの、ライフスタイルへのアンサーみたいな、ね、<笑>ライイフスタイルそこまでのクリスタルフットボール、ヨッシーさんのフリスタルフットボールのムーブにもアンサーしてくれてる、過去のムーブに対して。 まではい。<音楽>